はいどうも六代目です今日はですね珍しいものを紹介したいと思います畳屋さんにはあるあるネタですじゃんイグサうどんうどんですうどんの麺にイグサが練り込んであるというものですえイグサって食べれんのという人もいますでしょうがイグサってもともと薬草なんです ですからきちんと栽培されたものは食べても大丈夫ただしイグサってものすごい繊維質がすごいのでそのまま食べることはちょっと無理です、えー、粉砕して粉々にして粉にしてしないと食わないとちょっときついものがあります手延、えー、べ干し麺うどんと、えー、畳屋さんはですね割と昔から知ってるネタであのー、イグサ飴と いろいろいあります、えー、いぐさの粉末とかです、ね、いぐさの青汁いろんな商品が実はあるんです八代に行くとただ見かけると思います、えー、ここの、えー、稲田さん作ってるとこ稲田さんですね、えー、ここの焼酎とかあるんですよまあ製法は知りませんけどイいぐさのなんたらっていうのは結構ありますいぐさは